ナベチンさんの型紙を使って簡単で立体感のあるくるくるお化けをたくさん作りましょうハッピーバースデープロジェクトのナベチンさんの型紙をダウンロードしますこれは型紙をもとに表情や大きさを変えて作ったものですお化けの型紙をコピー紙の4分の1サイズに印刷して作ってみましょう 紙が4枚重ねになるように4つに折ります。そして折り目と反対側をホッチキスで留めます。それから型紙の線に沿って切ります。もっと大きいものや小さいものもできます。どの大きさでも型紙を一番上にしてホッチキスで留めて切りましょう。 切り終わったら、お化けの尻尾がもつれないように気をつけて分けると、同じ形のお化けが4つできています。3枚は顔がないので、黒いマジックを使って自由に顔を描きましょう。右向きや左向きを作るといいです。 テグスを適当な長さに切り取りお化けの頭の裏にセロテープで貼り付けぶらら下げられるようにしましまたプリントアウトする大きさを変えていくつか作りハロウィンの背景の上にかぼちゃなどと一緒に飾るとこんな感じになりました。